よしかろうじてかろうじて。<笑>かろうじて<笑> いぶ<笑>、はいはいね<笑>うん、はい、ね, ん バ, イ バ, ねバイバイをパッてあげると嫌がるんですよ。<笑><笑> 落ちてた<笑> <Hart> で, で, <っ> で, で, でも疲れますね。<tribesgroaning>. てあげてるんまりい、変なそうですけど、一、は、応、い、食べますね。よかった あ, まあ、あの、シューとかしてない子もあって わ。バイバイ。頑張ってね。は、う、い、ん、ありがとうございます。うん、多分ね、内緒は嫌いじゃないんで。うん、早く帰りたい人なんで<笑><笑><笑>ね。ね。バイバイになってね。<笑>無理だね。<笑>それは無理だね。だね<笑>じゃあね。バイバイ。 赤ちゃんを産むんだよ。年下だよ。年下のボーイに。あ、見てほら今。こんにちは。怒らない。あんた僕の家だね。ごめんね。僕の家。はいこんにちは。僕家なんですけど。<笑>はいじゃあね。バイバイ。 バイバイ。ーーお嫁しっかりしてるな。<笑>でかいだ。あら。何？あら目目白いんだ。あ、そうなんですか。ショウタ何歳だっけ？今年で多分十六。十五六ねうちの三番目ショウタって何番目だったっけ？ 普通の時っ て, て。 あ、結構大きくなるんだ。だいぶじゃ細くなった。そうですね。今結構細くなって。